はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですね、えー、キャンプ行ってまいりましたというのも うまい飯を食べたいと思いまして何が今まで体験したことない中でうまい飯があるかなっていろいろ考えた中で自然で食べるご飯めっちゃうまくないってことでキャンプ飯にねたどり着いた次第でございますただ今回のね動画を皆様にねお届けする前に2点ほど謝らなければいけない部分がございますまず1点目がですね僕自身いろいろと調べてキャンプに行ったつもりだったんですけれども今回使用した焚き火台を使用する場合 下にねちょっとずつ墨が落ちてしまうタイプなので防火布を引かなければいけないんですけれども今回はねそちらを引かずに焚き火の方をしてしまいましたその点についてはね皆様申し訳ございません今後もねこういったキャンプの動画をしていく中で改めて僕自身も調べてね間違えとかがないようにしていこうとは思うんですけれどもキャンプに詳しい方是非あの優しくいろいろとね僕が間違っている場合はご教授いただければと思いますそして 2点目なんですけれども、えー、ちょっと結論から申しますと前編の動画がほぼ判決になってました<笑>、はい、動きやすい格好と思って大きめのねこうサロペットズボンを履いて行ったんですけどあまりにもそのサロペットが重すぎたがためにしゃがんだ時とかがねほぼ判決になっておりましたできる限り編集でね こうアップにしたりとかしないようにはしたんですけれども、えー、やっぱりね気になると思いますといますということで2点ほど皆様に謝らなければいけない点をお伝えした後に、えー、本編の方をご覧いただければと思いますそれでは、えー、キャンプ動画お楽しみくださいはいおはようございますラスカラーでございます 今日はですね、キャンプ場を向かってるんですよ。静岡県にございます、ふもとっぱらという、まあ、キャンプ場に向かっております。というのも、まあね、僕のチャンネル、4周年迎えまして、なんかね、うまい飯を食いたいと思って、何かないかなみたいな、今までやってない。で、ちょっといろいろ考えたんだけど、キャンプ飯食いたいじゃん。<笑>キャンプ飯ってめちゃめちゃ美味しそうに見えるし、実際ね、場所も相まって美味しいとは思うので、 まあ、そんな感じのね動画を撮り始めようかなと思っているんですけれども実は僕ねキャンプ1回も行ったことないの1回もね<笑>今日がね初キャンプなんですけれどもマジでねもう知識とかもなんもないのよインターネットでねパラパラっと調べてなんとなく必要そうな道具を一式バンと買って<笑>まあねちょっと普段と違うような動画だとはなりますがえ今回もお付き合いいただければと思います い, いやこスケアどうなんの<笑>いやキャンプってどうなんだろうねそもそもキャンプ行ったことないからさもう右も左も分からなくてもう不安だらけでもうドキドキしているんですけれどもどうなんだろう夜冷えんのかなやっぱ山寒いなめちゃいけないかな<笑>お富士山だめっちゃ綺麗映ってんのかなカメラ分かんないけど ははははハいー着きましたーと。えー、ハハハハハハハハから到着しました。で、今回はね、一泊二日なんでまずテント立てていきましょう。うん えー、っと、これどうなってんの、これ全然わかんないんだけど。<笑>なるほど、なるほど、うん。なるほど、ちょっとね。全然わかんないね。<笑>なんか説明されてなかったっけ、いい立て方あるね、これ、これ立て方書いてあるね。みんな、ぷんと広げます。何ぷんとってない。<笑>こいつを広げると。 こいつだよね広げんの。君か。君か。どうぞ。君を広げますと。広がんないねこれ。今日風強いね。どうした。はいはいはい。はいはい。これ何のボールこれ。ド<笑>ン。ドン。うん。 これをどうすんのこれ<笑>ここかえっ待てったら角ってどこよ 違うんだけど<笑>場所変えようめっちゃ動物論調やろこれで疲れたわ<笑>これで一通りケ、OK、ー<笑>ほいほいはいはい<笑> よいしょかたこれでかぶせるとえ、合ってんのこれこれ合ってんの ボールは何？これがさ、こういうことやり直しだ。先っちょよ。これか。 そことあってんじゃないこれえ抜けた待ってこれ答えじゃないのやばいちょっと切れそうもうさこれかけなくていい<笑>撤収君はね、撤収だ<笑> 아깝다 いやね、ぶっちゃけ不格好なんですけど<笑>一発目のねテント設営ってことで許してください疲れたそしたらまずマットに寝袋とよいしょ、うん、よ っ, びよっ寝袋でかくね寝袋でかいな、うん うんうん、オッケー、はいはい、よしこんな感じで寝床完成でございます。オッケーってことで、えー、前編こんな感じかなテントのね設営が終わりましたんで、えー、中編の方はバーベキュー用の焚き火やってキャンプ飯食って寝たいと思います。 それでは次の動画でお会いしましょうもうさ体力限界<笑>ほらほら